今回は、下腹ぽっこりが気になる方におすすめな、腹筋よりもより効果的にお腹をへこませることができる、フロックアップを紹介していきます。今回の腹筋メニューは、20秒3種目です。この3つ続けて行うことによって、より効果的にお腹をへこませることができます。いつも、うんうんお腹をへこませるんだ頑張るぞ普通の腹筋メニューやプランク、やっていてもなかなかへこまないんです。 今回の動画を最後まで見ることでお腹をへこませやすい腹筋メニューとは何なのかお腹をへこませるポイントは何なのかというのが分かってきます最後までご視聴くださいはい皆さんこんにちはタートルです今回はですねカエル足で行う腹筋メニューとして3つ紹介させてもらいますカエル足で腹筋をするメリットとしては お尻を締める状態を作れますので、お腹にすぐ力が入りやすいです。そして、基本的に腹筋メニューというのは、状態を起こすんですが、足にも力が入ってるんです。お腹の力が弱い人ほど足に力が入ってしまいます。例えば、一生懸命起き上がろうとした時に、足が浮くことってありますよね。起き上がる際にどうしても足が動いてしまう。かといって、足をどこかに引っ掛けて行っても、 足の力で体を起こしてしまうようになってしまうんで、あまり腹筋に効果的ではないんです。そこで、カエル足にした状態で、体を動かすことによって、しっかりお腹に効かすことができて、息をしっかり吐く意識をすると、お腹をへこませる腹横筋を使えますので、お腹をへこませる力が身につくと、お腹が出にくくなってきます。一緒に頑張ってみましょう。そこでもう一つ、腹筋を行う際に、首や腰がどうしても痛くなってしまう。 それは体を起こす際に頭を支えている首に少し力がかかります体を起こす際に腰を丸めますので腰が硬い場合違和感を感じて痛いと思ったりしますこの首と腰これをまず軽く動かしましょうそこから腹筋をすることによってしっかり効かすことができますそれでは行きましょうはいまずは楽に座った状態でしっかり上を向くしっかり下を向くっていうことを繰り返してください これをまず20秒です。いきましょう、スタート。首の筋肉を動かすことで腹筋の際の首の痛みが軽減されます。回したりもしてみてください。はい、OK です。今度は軽く腰を丸めて、 腹筋しやすい腰の柔軟性を身につけますカエル足の状態で手をついて腰を丸めるこういう感じで繰り返します行きましょうスタートお腹に力を入れる際に腰を丸めるのでまずは腹筋よりも負荷の軽い状態で腰を丸める といいうことが痛み経につながにりますはーい、OK、ですはでそれでは3種目20秒ずつ行っていきましょう通常シットアップは足を閉じてまっすぐですこれは起きる際に足に力が入るのでこれから足をパタッと開いてください足の裏はつけなくてもつけてもどっちでもいいです軽く力を抜いて開いてくださいもし股関節痛いよって方は 膝の下に何かものを置いてもらって膝を開いてください。ここから手を前に伸ばして体を起こす。この時に腰が反れないように腰をしっかりつけたままで体を動かしてください。一回ずつ息を吐きます。ふーふーという感じです。息が止まると腹直筋だけに入ってしまうのでしっかり息を吐いて 腹横筋を半分ぐらい使う意識ですいきましょうスタート結構息吐くの弱い人多いのでとにかくすごい向こうまで入くださいはい OK です息吐く力が腹横筋の力です ふーっとゆっくりではダメです。ふーっととにかく、ふーっと風船を割るぐらいのイメージで息を吐いてください。今度は、上体を起こして腰つけて、足を少し持ち上げて、このままキープです。これも息をしっかり吐くんですが、今度は長くゆっくり吐いてください。10秒ぐらい吐き続けるイメージです。お腹はどんどんへこまします。 それでは行きましょう。スタートふーんと吐き続けます。なくなったら吸って、ふーんと吐き続けます。お腹をどんどんへこませながら腰をつけていきます。よーし、オッケー最後は下腹を使います。この下腹を使うやり方がとっても難しいので、 今回めちゃくちゃ簡単なメニューにしてます。レッグレイズとかは足を下ろした瞬間に体が持ってかれたり足を下ろすと腰が反れたりします。今回は足を変える足でこのまま足をゆっくり上げ下げします。体を起こしたままです。腰が反れないようにです。もしきついよって方は片足ずつ入れ替える感じにすると少し楽です。 できる方は上体を起こしたまま両足をゆっくり動かしますこれも息を吐いてくださいそれでは行きましょうスタートゆっくりゆっくり足動かしますおへそを自分の顔に向けるイメージあーきついかきついぞこれは頑張って オ、OK、ーケーダーお疲れ様でした今の3種目がとってもおすすめです足をカエル足にすることによって足の力が入りにくくなるのでお腹の奥にしっかり引かすことができるそしてお尻が締めやすい状態が作れて腰を床につける状態ができるのでお腹に力が入りやすくなりますお腹をしっかりへこませたい人はできるだけ 瞬発的に腹筋を行わない。息を止めない。この二つがポイントです。男性はお腹をしっかり鍛えて腹直筋を大きくさせて溝を深くしたい。そういったことで腹筋をしっかり頑張っている人も多いんですが、女性は別に腹直筋が大きくならなくていいので、とにかくお腹をへこませる腹筋運動をしなければいけません。それは息を止めない。しっかり吐く。 瞬発的に動かずゆっくり動くというのがポイントになります。これをしっかり踏まえた上で、今回の動画を見ながら何度もやってみてください。今回のメニューは、反り腰の改善、結果的に足痩せができる、食後に出やすいお腹、そういったことが改善されるメニューが合わさってますので、日常的なエクササイズにプラスしてもらって、やってみてください。頑張ってやってみた方、グッドボタンやコメントで教えてください。